皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。9月26日、そろそろ、新限界諸侯の持ち寄りに参加したいと思いますので、まずは練習札で予習します。構成はいつものバンマ構成です。4諸侯みたいに、いきなり全員登場するのかと思っていたんですが、そうではありませんでした。しかも、デュランがいなくなりました。これなら、全体攻撃技も気兼ねなく使えます。 ただ、やはりムドウが強そうなので、そこは注意しなければならないかもしれません。というか、ムドウにさえ気をつけていれば、前座で全滅することはなさそうな気がしました。ムドウがいない残りの2匹って、全然怖くないですよね。何か怖い攻撃ありますかねないですよね。そして、最後にデュランが登場しました。 普通の4色を同様、グランドクロス的なやつが強そうです。なので、タに固まって戦うと危ないかもしれません。みんな適度にバラバラになって、グランドクロス的なやつを一遍に食らわないようにすればいいんじゃないでしょうか。それ以外の攻撃は、特に怖いものはありませんよね。何かありますかねギガスロー的なやつも注意ですかねそれくらいだと思います。というわけで、ちょっとびっくりするくらい、あっさりと倒せてしまいました。 サポさんでも余裕で倒せてしまうので、ノラの持ち寄りも好きな職業でいけると思います。これなら安心ですね。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。